定期的にに来る腰の痛みどうにか改善したいですよねエクササイズしてる時もたまに痛くなる腹筋背筋すると翌日腰が痛いそういった腰の悩みを今回は改善できるエクササイズとストレッチを含めてます実は私も。 定期的に腰が痛くなるんです。朝起きたら腰が痛い。咳が出ると腰が痛む。そこで定期的に行っていることがあります。まず原因が3つあります。腸腰筋、腸方形筋、脊柱起立筋。この3つの筋肉が腰痛の原因を引き起こします。1つ目の腸腰筋なんですが、これが硬くなってしまうと、反り腰、骨盤の歪みなどを生じて腰が痛くなりやすいです。でこの腸腰筋は3つの筋肉からなるんですが、心臓部にあるので外部からのマッサージでは ほぐれにくいんです。なので今回のストレッチを一緒にやることで ほぐすことができます。二個目の長方形筋というのは、脊柱起立筋を支えている二個の筋肉になるんですが、このバランスが崩れると、右だけ腰が痛いな、左だけ腰が痛いな、っていう風になってしまう筋肉です。ここもしっかり伸ばす必要があります。三つ目、脊柱起立筋は体のラインを正常に保つ筋肉なので、ここはしっかり鍛えて伸ばすっていうことが必要になってきます。この三つの筋肉を今回は、使って伸ばすという五つのエクササイズで解決していきます。 行きましょう。これを最後まで行うことで、今よりも腰の痛みが軽減されて、もし腰が痛くないよって方もですね。これを行うことで、この先腰痛に悩まされることがなくなってきますので、痛くない方も一緒にやっていきましょう。この5つはですね。腹直筋のトレーニング脊柱起立筋のトレーニング腸腰筋のストレッチ、長方形筋のストレッチ。 脊柱起立筋のストレッチ。二つのエクササイズと三つのストレッチをやっていきます。腹直筋は辛いので、最後に行うようにしましょう。はじめの四つをまず行います。スマートフォン見ながらできますんで一緒にしましょう。はい、まずは脊柱起立筋から動かしていきます。スマートフォン顔の前置いてもらってうつ伏せになります。足は自然にしてください。そしたら手を脇の下について、体をぐーっと伸ばして、 キープです。それでは行きましょう。あとぐーっと伸ばしてここで5秒止まります。そしたらまた戻っていきます。腰が痛い方をねゆっくり伸ばしてください。ぐーっとゆっくり。もし辛い方は少し手を前に出して伸ばしてみてください。はい、これがね意外とね大事なんです。 はい OK、です次にスマートフォンを持ったままこんな感じで足をつきましょうそしたら腸腰筋のストレッチをしていきますこのまま体を前に伸ばしていく感じで伸ばしてる足側の腸腰筋を伸ばしましょういきましょう息をねしっかり吐いてください体を前に持っていって後ろ足の前を伸ばします できますか。すごいね単純なことなんですが、こういったことのね積み重ねが毎日筋肉がね固まらないようにキープしてくれます。はい反対行きましょう。同じように行きます、はい。スタート。片方だけねなんかすごい伸ばしにくいよって方はね、そっち側がやっぱり固くなってるので。 両方、ね、同じぐらい痛くないっていうふうになるとねしっかり伸ばされてます自分は左側が痛いなぁぁ自分も今日腰が、ね、痛いんでね OK 今度は結構片っぽだけね腰が痛い人も多いと思いますそういった方はこの長方形筋のストレッチキャットバックです ましょうこういう感じで腰をしっかり丸 め, ていきます腰丸めるとき少し痛いかもしれませんがゆっくりね急に丸めずにちょっとずつ伸ばしていく感じで丸めてくださいきます。 はい、OK、ですで今度は座ったままスマートフォンは横に置いてもらってあぐらを組んで肘で足を押して体を回しますできるだけ体が倒れないようにまっすぐの方がいいですなのでスマートフォン持っててもいいですいきましょう左右30秒ぐーっとできるだけね体がまっすぐ。 お尻の方もね。伸びると思うんで気持ちいいと思います。いろんなストレッチがありますがね。今回はもう腰痛だけに特化したストレッチになります。体を柔らかくしたいよ。っていう方にはね。向いてないですが。よっしゃ反対です。行きましょう。スタート体をしっかり起こして。 ストレッチって、ね、意外と簡単だからあんまりやらない場合が多いんですがやっぱりね体が固まってしまうんでしっかりね伸ばしていきましょうしっかり息吐いてーケー OK です最後は寝た状態で腹直筋を行います 足を閉じてスマートフォン持って体をキュッキュッとね勢い使わずに上で気持ち一部を止まる感じで戻りますこれ最後30秒間いきましょう腹筋もね弱ると体のラインが崩れるので腰痛の原因になりますこれをね少しずつキュッとしたら戻る 首痛い方はしっかりね、下向いて、頭上げると首が痛くなるので、下向いて、行ってください。あと少し。はい、ケ、OK、ーです。お疲れさまでした。今の5種目 腰痛がある方とかねまだ腰が痛くないけど、まあ、30代40代50代になってくるともういつ腰が痛くなるかわからない状態なので、まあ、こういった感じでねエクササイズやってる方は特にやってください今回は腰痛改善ストレッチ紹介でしたやってみた方よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします各種 SNS も行ってますのでよかったら説明欄から見てもらって instagram は最近よくアップしてるのでよかったらフォローの方もしておいてください今回もご視聴ありがとうございました